I'm <laughs> sorry. ああ仕事始まる前にちょっとコーヒー飲んで筋トレちょっとやってああ2日前かな3日前やったかな部屋の構図じゃないやあの家具の配置をちょっと変えてみましたここ犬の絵は壁にかけてテーブルにあるのはそのまんま。 근 、네、 데고찐이이동사세다암튼지금부터간단하게운동을하고챙겨먹고 아, 나아침부터오늘비가오는것같은데어비오네요홍추워 이거는근데웨이트라고좀하기가좀들린게 3kg 거든요근데난 3kg 도두개들면은좀딱셔너무근육이없어가지고어제새로운동복을한거든요그래서새걸로좀갈아입고운동을하겠습니다 you 카메라배터리가없어가지고잠깐아이폰기본카메라로찍는데잘나올라나그속해서이카이네해이유메라를접속해서이카메라를접속해서이카메라를접속해서이카메라를접속해서이카메라해서이카메라해서이카메라를접이 오늘저녁을뭘먹을까요밖에나가서먹을건데뭘먹데데는게좋을까요아맨날아맨날아맨날아맨날아기날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아맨날아날씨가어떻게날아 오늘18도괜찮네화장하니술다했으니까얼른나갔다오도록하겠습니다次は東京東京オレンジは左側です。 없긴하네요근데완전히없는건아니고평소보다는좀적은정도 自己申告制で書いてもらって点数化したものになるんですけれども、えっ、ー、と点数がま53点ということで、だとうつ用の方のそういった点数になっているので、やっぱりちょっと症状としてはあのストレスとかなくて、うつの症状がない方に比べるとかなり高くなってるかなっていう印象ですね。お薬ももちろんあの大切な治療なんですけれども、あの光を浴びたらね。効果があるって言われているので、うん、今コロナであの自宅勤。 3週間ぶりの外数だったんで、うん、ずっと家にいると、本当に、ちょっとまた調子が悪くなるような。お母さん<笑>の場合は、はい、本当にこう、やっぱりちょっと外へ出るっていうことがすごく大切だから、はい、ちょっとずっと家にいたら、やっぱりね、良、えー、くないんで。 勤務は結構休憩時間と全然ない感じでいやあの結構時間的には余裕があるんですけど、その業務量も多くなくて、ま、自由っちゃ自由なんですけど、えーえー、でもずっと家にいるっていうのが、多分なんか仕事と休憩の警戒も曖昧で、なんかよく寝れないのもあって、一応寝れるのは寝れるんです、あの薬飲むんで、でも4、えー、4, 5時間で起きちゃうんですね。 飲み出したらやっぱりこう睡眠違うことなんですか若干違うような、うん、でも1時間ぐらいは寝れもっと寝れるような気もするんですけどそれ、うん、のせかどうかわかんないですけどうん、うん、一応睡眠薬を新たに足すっていうよりもその抗うつ薬を適宜こう付け加えるっていう形でねここ調整してもらえればと思うんで、まあ、でもなるべくそういうね外へ出る時間をね、うん 特に朝ととか、はい、ちょっとしてくださいし の, のアボカドチキンパスタ。 제일편한것같아근데오늘나가서보니까평소보다확실히사람은적었어요확실히사람은적고마스크는대부분하고있는데안한사람도한두명보이기는하긴했어요대부분좀나이드신할아버지신던것같아마스크안한사람도아그리고오늘점심을먹으려고여기저기좀찾아보고했는데프랜차이즈도 스타벅스도다닫았고편의점빼고는거의다문을닫아가지고겨우겨우열린데하나가가지고밥을먹긴했는데전부휴업진짜회사많은지역쪽에거기는전멸이었어요진짜코로나를확실히피부로느끼는그런경험을한것같아다닫았어죄다닫았어네이週마따시곧또입구마대있어야어 에, 에는아져나뭐이에는이해는유쾌히시다호가 이라크코치나가라크아무튼씻고빨리나이제잘래 <웃음> 씻고편집하고자야겠어